痩せたいけど 運動苦手だよって方。頑張りすぎると三日坊主だよって方。そういった方は効率のいいメニューをしなければいけません。別に運動が好きなわけでもない。だけど痩せたいよって方は、できるだけ1種目でたくさんの筋肉が鍛えられて、時間が短く終わるメニュー。そういったメニューの方が長続きできるんです。今回はウォームアップ実践、クールダウン。毎日でもできるような効率的なメニューを行って、楽しく綺麗に痩せましょう。まずはウォームアップです。まず ま首の筋肉を伸ばしていきます口を「上にして上向きましょう首の前側の筋肉が硬くなってしまうと下向きやすくなってしまって呼吸が浅くなってここで下がりますしっかり上を向いて「う」っていう向きであまり首を横に回して。 回しましょう。今度は親指を後ろに向けて手を L の字、後ろに肘を回しましょう。大きく回します。前に回すよりは後ろに意識して回してください。胸の筋肉が硬くなると。 息がた、猫背になって呼吸がやっぱり浅くなります。呼吸が浅くなるとカロリー消費が悪くなるので痩せにくくなります。この次に実践に入っていきます。はい。これではまず効果的な呼吸メニューを行います。手を合わせたら体を左右に動かす。手を合わせたまま。 手の甲が床ににつくくように体をひねってください起きれる人はね、少しだけ起き上がってひねって、起き上がれない人は、寝たまま体を伸ばした方がいいです。スマホ持ったままでもいいです。腹筋全部使えてます。 膝をパカッと開いて、手で押さえながら動かします。起きたら足を閉じて開、屈め。足を閉じるときにお尻も締める感じです、すそうするとお腹の奥に力が入ります。 首使える人はね、無理しないでください。はい、じゃあ、うつ伏せになりましょう。今度は、手をついて、足を曲げて。上手を起こします。足を曲げているので、もも裏、お尻、背中、全部使えます。 どのメニューも効率的のいいメニューになってますので全部おすすめです OK 今度は寝たままで足を左右にひねりましょう しっかり伸びます簡単で効果的なメニューなので毎日続けてください、OK、それでは立ち上がります片足立ちになって手を組みます 難しくなりますバランスを取りながらこれが有酸素運動と弱いもも裏背中腰全部使えてます片足立ちはすごい筋肉が鍛えられますので OK 反対足も一緒です。マイペースでいいですからね。頭まに足ついてもいいですからね。いきなりね、動画見ながら初めてやるのに全部できるっなかなかありませんから。少しずつね慣れていってできるなってきますから。疲れたらね足をつけながら次のメニューまで待ってください。 今度は。手を後ろに上げたまま。足を。入れ替えます。背中の方にね。熱い感覚があったら。脂肪燃焼効果が。上がってます。 今度は股関節を左右回しますできれば体は正面向けたままで足だけ回すようなイメージです日常的に座り仕事の人とかは股関節がやっぱり一番向いてしまって。 取り越しになっちゃうのでパンツをね外に開く運動っていうのがおすすめです OK じゃあ今度は足を少し曲げた状態このまま左右に揺れますその思持ったままでもいいです膝を両方少し曲げて 取りましょう足を横に上げる動きは日常的にあまりないので弱いお尻の筋肉を鍛えることができてこじり効果足痩せ効果がありますオッケーじゃあ薄めですクールダウンに入ります腰を振りましょう を振って体の筋肉を緊張を戻しましょうフルフォーすることで体の疲れがリセットされるのでまた明日もやってみようかなっていう気分になりやすいです。 上がります、okay. はいじゃあ座りましょう。 手足をブラブラり足は振らない手と首を軽く振って上半身の血流を戻して疲れを取ったら終わりです疲れて終わるとどうしてもね嫌な気持ちばっかり残ってしまいますが疲れとってメニューが終わると気持ちがね楽になりますから。 はい、オッケーです。ウォーミングアップとクールダウンがありました。皆さん、体が疲れて終わるのではなく、リセットされて終わる気持ちどうでしたか？よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。